スターブドボード来ましたキラーはトラッパーだねここから回そうおなじみの破滅だね絆で見えてる仲間が助けてくれそうだね救助してくれた 言ヨは言ってるってことはキャンプしてたのかなまずいなーこれで2回目だ。おお、ストライクナイス。最初の人からタゲ外れたみたい。破滅浄化ありがたいなー 破滅なくなってから発電機早いね。今のうちに僕が救助しよう。うん、二人いるなら治療するか。うん、よしあと二台急ごう。 ナイスチェイス、ミン。あと一台だしこっち来るよね。来ない。もう一人が救助できないかもしれないから、僕も向かおう。やっぱり仲間来れてなかったね。キャンプしてる。 この位置からは確認しづらいなーダメだもうバレるしかない逃げるんだインーおおアドレナリン 偶然のタイミング良すぎたノーアンあるかなみんノーアンじゃない僕が言うよミクカベうわちょっと待ってこんなところにワナあるなんて聞いてないよ めちゃくちゃ情けない。みーん、ごめんよー。僕が罠にはまらなければ。罠に引っかかる僕に、見向きもされない悲しみ。あの場面であれはダサすぎた。脱出しよう。